シラヌイの炎で燃やしてあげるわよーく見ておきなさいあ汗かいちゃった。